こちらクエン酸水につけただけのものとクエン酸水につけてクリームクレンザー研磨剤が入ってます研磨剤が 20% 入ったジフクリームクレンザーつけて歯ブラシで磨いてもう一度クエン酸水に入れてクレンザーが アルカリ性なんで、中和するために、もう一度クエン酸水に入れて、出したもの。キラキラですね。錆とか、見当たらないし。だけど、クエン酸水につけておくだけでも、十分、パッと見はキラキラです。できればね、ちょっと一個やってみようかな。 クレンザーをつけて磨くクエン酸と温かいお湯と雑巾それから研磨剤の入ったクリームクレンザー使い古した 歯ブラシ、雑巾、磨いてボロボロになってもいい雑巾ですね。この5つ、クエン酸とあったかいお湯と研磨剤入りのクレ ン, クエ ン, ククレンザーと歯ブラシ、1、2、3、4、あと雑巾。 だけでうーんクエン酸水につけておく時間がだいたい30分から40分でクレンザーで磨くのが23分かな クレンザーで磨いた後は、もう一度クエン酸水に戻します。すると、アルカリ性のクレンザーとクエン酸の酸性で中和されてキラキラになります。 クエン酸水につけてキラキラにはなったもののまだちょっとくすんでたご縁がピカピカになりましたねクエン酸水につけただけのものと比べてもやっぱし輝きが違います こっちは片面23分ずつ磨いたものもう一度クエン酸水に入れておきますねさっき磨いたのも表面のクレンザーを落としてからクエン酸水に戻します綺麗だね ちょっと色の違いはあるけどちょっと あ, あ穴開いてない10円だこれもクレンザーで磨いてピカピカにしてみました10円って茶色いってイメージがあるけどピンクっぽいねピンクゴールドっぽい綺麗です お参りに行くときお賽銭投げるときピカピカ綺麗なご縁玉を使ってみてください。見てくださってありがとうございます。じゃあねー。